皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月3日、そういえば、まだ暗黒の魔人鏡を倒してなかったなということを思い出したので、遅ればせながら倒しに行ってきました。この画面が撮れているということは、すでに倒した後だということです。つまりはネタバレです。暗黒の魔人鏡を倒していないということは、つまりはプチ暗黒の魔人もまだ倒していないということです。 というわけで最初にプチ暗黒の魔人鏡を倒しに行きましたがプチなので特に問題はないです。 さていよいよ本番の暗黒の魔人郷ですが結論から言うと何が正解なのかよくわからない相手でした正攻法で戦うなら通常の暗黒の魔人と同じく召喚された暗黒の魔像兵を倒しながら本体にダメージを与えることになると思うのですが召喚されるのは暗黒の魔像兵ではなく暗黒の魔像兵強なので暗黒の魔像兵強は無視して本体に集中するという戦い方も考えられます ただし、暗黒の魔像兵強を無視することで、割と頻繁に9999回復が飛んできますので、魔剣士の火力との競争になります。つまりは、絶対に魔剣士を死なせてはならない戦いになるということです。本体に速攻を仕掛けて一気に倒すのがいいのか、周りの暗黒の魔像兵強を倒しながら地道に戦うのがいいのか、これがよくわかりませんでした。今回はなんとか倒すことができましたが、次に悲惨な事故映像をご覧いただきましょう。 あと少しで倒せそうな色をしている状態から魔剣士が死んでいる時間が長くなってしまったために驚きの白さに漂白されてしまうという衝撃映像です9999回復が2回セットで飛んでくるのがとにかく凶悪ですこれを見てしまうとやはり周りの暗黒の魔像兵今日は倒さないといけないんじゃないかという気になりますが先ほどの映像ではほとんど無視して倒したわけで本当に何が正解かよくわかりません